お願いいたします。お頂戴しております。それでは、仏派の皆さん、よろしくお願いいたします。え<笑>、はい、みなさん、こんにちは。仏派でーす。<笑>え、仏の葉っぱって書いてね、仏派ってあるんですけども。 えー、ですねこれ、えー、ウィンターやさこい、えー、イン駄菓嬢初出場でございまして、えーまあ、どこからしゃべろうかなまずはあの皆さんねきらびやかな衣装がたくさんあると思うんですけどあの代表のね熱い思いにより、えー、この東北にねかっこいい総取りを広めたいということで各地もいろんなところから皆さんあのいろんなチームの方が集まっていただいてあの演舞をしているチームでございます。 そして今日はですね、ちょっと一人、あの、えー、と名古屋の方からねゲストで来ていると名前言いたいぐらいなんですけど、まあ、一応、プライバシーなんでね、さわちゃんって言うんですけど、<笑>言いちゃったん。<笑>ということで、えー、もうね、あの心強いね、っ、えー、と新んも来ていただいたということで、精の精一杯ね、見せたいなると思っておりますので、えー、皆さん、よろしくお願いしますって言っちょっとよろしくお願いしますってなっちゃうので、ごめんなさいね、順番があるので。 えー、っとねそれじゃあのー、準備はよろしいですかね、踊り子の皆さんねちょっと緊張してるらしいですガ柄にもなってね<笑>でもね、楽しい曲ですのであの皆さん、あのサビの部分であるとか、すごく盛り上がる、あなんでしちょっと待っててね、ちょっと待っててね、うん ち, ょててねうん、ちょっとすみませんね、学校 MC で申し訳ないんですけど。 えー、ですねどこまで喋ったんだっけ、えー、とにかくあの楽しい踊りですんであの最後の分とかに一緒に手を振り上げたいとか一緒に楽しんでいただければいいなと思っておりますのでよろしくお願いいたします、えー、とそれじゃ行きますよ、えー、情熱騒乱バージョンそれでは終わります。 じゃあ、ちょっとよろしくお願いしますから。ちょっとあれたや出ますかね。<笑>じゃあ、よろしくお願いします。よろしくお願、えー、情熱相談バージョン。それでは、会います。 t i さんありがとうございました。よ